皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。皆さん、もう手に取っていただけましたでしょうかこちら、10月18日に発売となりました。成沢博之の星空撮影塾決定版。こちらが発売となりました。わー、ありがとうございます。今日の動画はこの書籍の解説をしたいと思います。 3年前にこれ作ったんですよね成沢弘之の星空撮影塾』っていう本を作りましたでこの本はですねもう今あの在庫がなくなってしまってタブレット運動電子書籍かだけで 販売されているものなんですけどもこの実物の本のやつはもうね在庫なくなっちゃったんですよ。まあそのぐらい、えー、人気のある書籍になってくれて<笑>すごく嬉しいんですけども最近ねカメラが良くなって星が気軽に撮れるようになったのでその、まあ、一般のカメラユーザーというか初心者の方が星を撮りたいとなった時にどういう知識が必要なのかっていうのを、まあ、こういうふうにまとめた本だったんですよね。 いろいろ評価もいただいてですね、アマゾンレビューとかでもすごいレビュー件数がついてて、とっても人気があったみたいで、中ではですね、まあ、これが初心者目線よりすぎるというような意見もあって、もっとレベルの高い内容のものが欲しいという意見をいただいてました。でやっぱ3年経つと、だんだんこう、乗ってる機材とかが古くなるもんですから、 ま、更新が必要ですよねと、まあ、この本はですね、えーと、この本を読んでいただきたいユーザーっていうのは、初心者、中級者、えー、上, 中上級者の下<笑>って言ったらちょっとおかしいですけど、まあ、そのぐらい幅広くあの読んでいただける本になってると思います。 でですね前作から前作の星空撮影塾から見て変わったところをちょっと解説したいんですけどえこの本はえ成形写真天体写真タイムラプスというえその3つの観点から、えー、星空撮影を語っていますで成形写真の分野については、まあ、基本的な撮影方法っていうのは変わってはいないんですけどもソフトウェアの進化が結構目立つなというのがあります カメラでの力だけでは補いきれないものをソフトウェアの力を使って補う画像処理の力を使って補うっていうことが、まあ、この3年ですごく発展したのかなという感じがしますそういうところがメインで語られているような感じがありますかねあとあの私自身が、まあ、成長3年前から比べて成長しているっていうのもあって、まあ、フィルターワークですね日本ってすごい明るい国なのでどうしてもそのフィルターワークっていうのが 浮かせないといとうかねあると便利なものになってきてるのは間違いないんですけどもそのフィルターワークについても書いてあります。まあ、こんなフィルターがありますよって光例えば光害カットフィルターっていうと広角レンズで使える色ガラスタイプのフィルターか望遠レンズ専用の干渉系フィルターかっていうので光害カットフィルターっていうのも2つあるんですよ。 まあ、そういうところが書いてあったりとか、でもちろんですね、初心者向けのこう撮影のノウハウっていうのも触れています。で私があんまりこう喋る機会がなかった、こういうことを気をつけて撮影してますよというようなお話とかも入れてますし、おすすめソフト、アプリについても掲載しています。まあそんなところかな。うん。っていうのが成形写真編になります。最近 SNS 関連で星空の 画像を見る機会が増えたんですけどこの人これどうやって撮ってんだろうって思う画像って結構あると思うんですよまあそういうのが多分この方を見ると分かるんじゃないかなというふうに思いますねでもう2つ目が天体写真ですね天体写真の分野に関しては、えー、そのままカメラそのまま一眼カメラを持ってそのまま天体写真に行く場合もあれば CMOS カメラっていうね えー、と天体写真専用のカメラっていうのが存在するんですけどもそれについて紹介していたりとかあとは機材ですよね機材と基本的なその天体写真の撮影方法それから専門用語といったところにもろもろ触れている感じですねで天体写真はですねやっぱりこう難しいことが多くて それこそネットでいろいろね天体写真の情報とか星空の撮影情報をこう調べることができたとしてもやっぱりそれってこう細切れっていうかピンポイントで見ることが多くて位置からずらーっとね説明してるものってなかなかないと思うんですよだからこうすごい参考になる例えば私とかが見てうわーこのブログめっちゃ参考になるわって思ってもそれで初心者の人が同じように 感じじるかというとそうそゃないんですよねやっぱりなんか難しいこと考え書いてるなとかあとわからない単語が多いなっていうのはすごく多いんじゃないかなと思いますでこの本の天体写真編の部分を見ていただくと多分そういった、えー、ちょっとね難解というか上級者向けのブログの内容とか情報とか、まあ、そういうのが理解しやすくなるんじゃないかなというふうに思いますやっぱりねお客さんから言われてたんですよね先生か あのどういうサイトを参考にしてるんですかみたいなこと聞かれて、えー、例えば画像処理参考にしてるサイトとかさ、まあ、そういうのをこう教えてあげると教えてもらった方がいいけど見たけど全然わかんなかったわっていうことが結構ね言われることが多かったんですよやっぱそこは何ていうかハードルがねあるんだなーってい う, うのをに思ってたのでそういうのをクリアするものになればいいなというふうに思いましたで最後タイムラプス編なんですけど タイムラプスはですね実はあの、えー、ページ数をだいぶ削りました。というのも、まあ、星空というピンポイントの撮影方法なので実はねそんなに、まあ、成型写真を撮ることができればタイムラプスへの発展ってそんなにハードル高くないんですよ。で しかも私あのタイムラプス専用のねこういう本出してるんですよねタイムラプス撮影の教科書っていうこれはもうタイムラプス撮影全般ですねもう昼も夜も関係なく、えー、タイムラプス撮影いろいろなことをこうソフトの使い方とか、えー、機材の使い方とか、えー、注意点とかねもう結構分厚い本なんですけど、えー、こういうのがあるんですよなのでタイムラプスについてもっと深く知りたいなもっとページ数が欲しかったなっていう方は こっちぜひ見てみてくださいこっちもねもう入魂の一冊ですすごくよくできてる本なのでこっちをぜひ見てみてくださいなので<笑>こっちの本のタイムラプスはちょっと削られてます星空っていうところに関わるものだけ入れてありますとい、まあ、いますものんやっぱりページ数に制限があってこの辺はねすごい葛藤があったんですけどうーんとねやっぱね入れたい内容があるんだけどページ数が足りない いろいろ説明しようとするんだけどテキストが多くなっちゃって画像がちっちゃくなるとかねその辺のこうなんかバランス修正がすごいなんか編集担当の方も苦労させてしまった感じがありましてで結構ね内容的には削った部分の方が多いですページ数は正直足りませんでしたねもっとあれば もっといろいろ解説できたかなというふうに思うんですけど、まあそれはね、でもね、言ってもしょうがないかなと思うんですよね。ボリュームが多ければいいのかっていうと、決してそうではないと思いますので、まあ、そういうのは、まあ今、見ていただいている私の YouTube チャンネルで、どんどんどんどん保管していくような感じになればいいかなと考えているんですが、まあ何にせよ、えっ、ー、と、その、そいでそいでブラッシュアップして、結局こう、 いいろろまままとまったののがねこの本になりますで今も発売されててこう SNS 上でこれ買いましたって、ね、投稿してくださる方たくさんいらっしゃってで私もすごいこれね内容凝縮させたもんですから果たしてこれが受け入れられるのかど う, れれ か, どうかってのはすごく不安だったんですね初心者が見るには難しい、えー、中上級者が見るには物足りないそんな本になっちゃったらどうしようと思ってたんですよ<笑> 自分自身としてはそういうのは全部網羅してるつもりなんですけども実際まあ手に取った人の評価っていうのはねすごく怖いなと思ってたんですけども、まあ、なんとかおかげさまで、えーまあ、これはすごいとこの本はいいぞというふうに評価をいただいて、まあ、初級者の方からも上級者の方からもそういった評価をいただけたので、まあ、今はねああ胸張って進めていいんだなっていうふうな気持ちになっています。 まあね、内容を見てみると、本当にその細かいところまでよくまとまってるなというか、実はこれ、あの本に掲載されている画像、作例はもちろんなんですけど、商品画像とかも基本的に9割方全部自分で撮ったんですよ。大変だった。だから、あのー、私の YouTube の YouTube 更新が1ヶ月止まるぐらい大変だったんですけどでそのぐらい私のエッセンスっていうのがまあ含まれていてであ言わなきゃいけないあのねこの本を作るにあたっていろんな方のご協力をいただきましたまあ私もこう例えば知ってはいる機材知ってはいる撮影方法だけどそれやったことないし機材も持ってないもんなみたいなそういう時そういうのがあったんですよねご協力をいただきまして なんとか作ることができました。入魂の一冊でございます。本当に大変だった。いや、前の本も大変だったけど、今回の本は本当大変で、ただその分、えっ、ー、と、自分の考えてることとかやりたいことっていうのは、ほまあ、基本的にはほぼ、えー、実現できたのかなっていう書籍になっていますので、えー、ぜひですね、まあ、星の写真に興味のある方、えー、こちらの本をですね、手に取っていただければなと思います。 で内容がですね本当にあのこう多岐にわたるというか内容が本当にその初心者向けのものから中上級者の向けのものまで画像処理もですね、まあ、一部にはなりますけどもこんなやり方あるんだみたいなのも載せてるんですねこうユーザーが、まあ、手に取った読者の方が自分の成長に合わせて読むたびにこう新しい発見があるというかあこれこの間体験したなとかあれ これこの間間間違って失敗したけどこれやればうまくいくのかなとかそういう何て言うんですかねこうこの本に戻る手は撮影して戻っては撮影してみたいな繰り返しでこう成長していくステップアップの材料になるような本になるのかなというふうには考えてますなので1回読んで終わりじゃなくてね何度も何度も読み解いていただいてえー 役立てていただければなとでそれでもしわからないことがあれば私あの毎週1回ですねライブ配信をやってるんですよなのでそのライブ配信で、まあ、ここに書いてあったこのことですけどみたいなことで質問いただければ、まあ、もしかしたらわ、ね、かんないこともあるかもしれないんですけども、うん、そういうのもですね含めて質疑応答の場としてライブ配信を活用してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです、はい、というわけで今日の動画はこの星空撮影塾決定版の紹介でございました タイムラプスの部分はこっちのタイムラプス撮影の教科書をぜひご活用くださいで2つとも概要欄にリンクを貼っておきますので、はい、あと最後にそうだあのえ買った方もし気に入っていただけたらですねぜひともですねレビューを書いていただけると嬉しいんですねえっ、ー、とアマゾンレビューとかさそういったレビューが増えるとやっぱり本の売り上げも良くなるので多分この本もね3年ぐらいしたら遅く もううななんんかで時代遅れになると思うんですよでその時にまた作るってなった時に、えーとまあ、自分のねその実績というかが次本をこの人に作らせるべきかどうかみたいな議論になると思うのでぜひレビューを書いていただける と,、えー、とそういった私の活動の後押しになりますので、えー、大変ありがたいなという感じなんですよねなのでご協力をよろしくお願いいたします はいそれでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねーしたっけしたっけー